今日はえっと二年ぶりにメイクします。ベース塗っていきます。ファンデーションのベース。終わりました。髭を隠すのが大変です。 お粉を塗っていきます。お粉完成。じゃあアイカラー塗っていきます。アイホール全体塗っていきます。<笑> アイシャドウアイシャドウ塗っていきます。メストを アイカラーの外半分に。できます。えっと、そしたら、今からアイライナー。引いていきます。うわ、めっちゃ書きやすい。 前飲むと全然違う。僕がやってるん、僕がやったわけじゃないけど、ないけど<笑>、ね。自分でずっと前やったような揉まれたら困る。と、全然目の大きさ違う。全然目の大きさが。 さっきの外側のえっとアイホールのこの重ねていきます。えっと下のインラインの中のこの眼球の。 この真ん中すとンかあご先入れてください。その方は で、顎先と、うん、次はスイートピンクの色を重ねていきます、うん、えっと今からえっとアイブローしていきますえっとここから ここに向かって目頭に向かって中に引いてここを起点に。えっと！この目の幅と一緒に幅で引いていきます。ここからこう引く人はいるけど、これはあの結構偏ったり、バランス悪くなったりするんで、ここに印つけといて。 さっき塗った絵と描いた眉毛のところをここの一番濃いこの色でちょっとぼかしていきますちょっと軽くなるんでちょっと濃いめにちょっと太めに引いてもぼけます眉毛カットしていきます ハイライラトを入れていきますこの白いところをつけてでこのここのアイホールの上の方に引いてちょっとこの鼻の中央よりちょっと中に入るぐらいの感じでハイライトを入れていきます。 ちちょょっっっとと鼻筋がちょっと通った感じになりますじゃあ今からここの目頭からちょっとだけ中のとこにさっきのここのハイライト入れたこの白いカラーを入れていきますほんとちょっとだけでいいんでこんな感じで入れます反対側も。 次に、この秋の新色カラーでさっきチークで塗ったところに重ねていきま す, のすでその後、にシェーリングでここに鍵をつけてちょっと小顔効果を出していくので軽くです軽くあもうちょっと軽くギザギザギザギザで ついてるかついてないか分からなく い, ぐらいも対応ないぐらいで す, にすないたまにこうぐルっとする人おるけどこれはダメなんでそしたらちょっとこうラインがシュッとはっきり出て引き締まりますそしたら今からえっとビューラービューラーしていきます よくこう高校生とかでこう挟んでちょちょちょちょんとする人おるけどこれすると実際真ん中しか挟めてないから周りが外れてるから真ん中だけちょぼんとなって目がちっちゃく逆に見えるんであとかまつげが傷むんでグッと挟んだら軽くグッと一回挟んでから一回下にクックックッとこれだけだからまつげにも負担かからないん で, でしっかりは根元から立ち上がります 今からえっ、ー、とこのボリュームマスカラ使って7倍のボリュームを出していきます。い<笑><笑><笑>はあの、ははの俺の鼻しか映ってんか。<笑>鼻の穴だっけやんう<笑><笑><笑>なんだろ。穴出て。 こんな感じでボリュームめっちゃ出ましたえっ、ー、と今日、えー、とベージュピーチ塗っていきます 決まりのお<笑>決まりのすみません失礼しました寒い方がみんな最後にちょっとグロスを真ん中に塗っていきます完成完成しました<笑>久しぶりに二年ぶりのあのサウトメツ箱です